完之後在那边的房子里次在那边在那边在那边在 a 边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在那边在 まだ少し違和感はあるけどな。なるほど、そうか浮かない顔している理由はこのことか。すすみません。そう気にするなよ。なくなったものはしょうがないさ。あの時生きていられただけでも幸運だと思わないとは。でも、よし、どうやらその状態だと修行どころじゃなさそうだな。え、やります。 いいからいいからこんなときには気分転換も必要さそうだなこういうときは釣りでもしてのんびりしようか は, はいはいそこに行こうかトランクス釣りはできるかはい一応はどう し, うとしってー よし、キマリダナ。テカゲンワナぼ僕だって負けませんよさて、俺はどこで釣ろうかなご釣んじゃってよ、ゆず。 釣れたぞ。結構釣れましたよ、ご飯さん。どれどれ。うん、トランクスの方が多いか。やった、ご飯さんに勝ったぞ。やるね、トランクス。<笑>それで釣った魚はどうします。 そうだなお腹も減ったし焼いて食べるかへえさすがに食べすぎたかな<笑>結構釣りましたからねあそうだな<笑>どうかしましたか 所以要是我情要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 亀流の教えだよよく動きよく学びよく遊びよく食べてよく休む日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってねそうかいい教えですねこうしてると俺が子どもの頃ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよその時は こんなひどい人と二人っきりで半年も修行を続けるなんて地獄みたいだと思ってたけどねあ あ, <笑> あ, あそういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ そ, そうだったんですかそのせいでごはんさんがひどい目にいや な, なんだかすみません <笑>でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだなピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし不思議な運命を感じるよそうやって運命でつながっていくんですねそうだ君には俺だけじゃなく ずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだごはんさんだから君は絶対に死んじゃいけない死なないように俺が鍛える君は人々の平和を守る最後の希望なんだ大丈夫すぐに俺よりも強くなれるさ僕頑張ります 俺と一緒に強くなろうそして平和を取り戻すんだはいピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる君は俺たちが残せる最後の戦士そして最後の希望君が命を懸けて 守らなければいけないものはこの世界に生きるすべての人々の平和だ強くなれよトランクスそして数日後熱のこもったトランクスとご飯の修行は続く<笑>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 スーパーパサイヤ人になるきっかけは怒りだこれはピッコロさんやクリリンさんみんなが人造人間に殺されてそれを思い出しているうち切れたそしてスーパーサイヤ人になれたのだ君にはベジータさんの血が流れているそのうちスーパーサイヤ人になれるさ絶対になあ、はいよし はい。 啦唔发。不 パセンコンパセンコン。 来契機就来了もっと戦えるものにそうすぐれるさでやめとくまちばけ。どこそ トランクスを守りきれないかもしれないトランクス君はここにいるんだいいなヒアだコハさんが行くなら僕も行くもう十分強くなったアスだトランクス尋常 人, 人間の力を甘くめるなもう足でまといにはなりません僕コハさんと一緒に戦いたいんです そ分 か, かったランクス行くかはい<笑>ドラモス君は最後の希望だもし君まで死んでしまったら地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう何年か先 一緒に残人間を倒す可能性を持った最後の戦士かやめないの十七号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ、ね。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ。 俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。Surprise, I'm here. そんご飯またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。 俺は死なない。たとえこの肉体ー滅んでも、俺の意志を継ぐーバが必ず立ち上がりそしてお前たち人造人間を倒すーバー人ーバーバーバーなーバーバーバーわーわわバーバーバーバー 银银银银银银银银咁银一银好痛，银银银银银住银住银住银住银住银住银住银住，银 s h i t 冇银银 黐線一食到嗰招呢就玩完㗎喎 Shit! 玩完喇喎哎呀罢啦哎 shit 大喎都做个航班一没人啦黐線嘅三航都隨時死喎 好了谢谢我谢谢谢谢谢谢谢谢谢手谢 小子貌似我扔了你就死了。Guck, cut 的唉<笑><音><音><音><音> 也不醉你倒是能厉张他。 ほら来いよ俺たちを倒すんだろ<笑>必死すぎて笑っちゃうよ<笑><笑><おっ><笑><笑><笑>もういい加減くたばりなよ<笑>最後の抵抗を見せてみろよ<笑> もう一気に終わらせちゃおうよ十七号、hmm、そうだなもういいだろうおーしっ Thank、okay. you. 还有杜拉都已經死咗。 時間好啦就算條片都短都好啦，但行行打佢好耐啊。咁行今次條片行嚟到呢度先行有行條片嘅留行行行行行行行片行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行拜行